皆さんどうもこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之ですどうもどうもえ今回は非革命合成の撮影えパート2になりますえいきなりこの動画に来ちゃった方は前回の動画ぜひ見てください撮影前の基礎知識とカメラの設定についてお話ししていますではねえ今日はえこの フジフィルムの XS10 とそれからサメヤンのフィッシュアイ 8mm の 2.8 でベランダで撮るっていうところをですね紹介していきたいと思います前回の動画で一つ言い忘れたことがあってですねこの XS10 なんですけど USB 給電っていうのがでできるんですよ今回の撮影でもバッテリーちょっと切れそうだったんだね こういうモバイルバッテリーからの USB 給電で撮影してみます給電、え充電ではないです電池をこう給電、供給しながら撮影ができるということですねこれをやることによって電池切れの心配っていうのがえほぼなくなりますのであとね、すいませんもう一個補足説明があって液晶モニターのブースト機能、低焦度優先ですねこの低焦度優先をオンにすると 暗い中でも液晶モニターが明るくなって構図の確認がしやすくなるっていう機能がこのカメラにはついてますのでそれもここで補足説明としてご紹介しておきますあの USB 給電なり低照度優先なりは前回 XS10 のレビューをした動画でですねみっちり紹介してますんで低照度優先だけの動画もこうやって作ってますんでそちらも、えー、合わせてご覧いただければなと思いますえ今日の動画は 撮影をしてそれからそれをパソコンで合成するところまでお見せしますえそれでは今日も行ってみましょう 私は今ベベラランンダダに来ておりますうちのベランダですねで今三脚にこの XS10 とサミアンのフィッシュアイをつけてここにあのモニターついてますけどこれはこの液晶画面を録がしてますから気にしないでくださいこれは低照度を優先にすればえっ、ー、と液晶モニターがシャッタートスピードを遅くするとだいぶ液晶モニターが楽くなっているのが映ってきましたね 手消を オ, フオフにするとちょっと見にくいですけど、低消度優先。オフにするとブワッと明るくなりますの、ね、で。まずやらなきゃいけないピント合わせですね。これは、まあ、マニュアルレンズなんで、だ, んだいたい無限のところで合ってるんですけど、こんなもんでいいかなっ、ね。シャッとま。 ージーシャッターにしてますたくさんシャッター切るんでねはい今撮れた写真はこうですねでこれ結構ね明るい方なんですよ比較名合星の写真を撮るときは、えー、もうちょっと暗めに撮った方がいいねだから、えー、感度を下げるか絞るかみたいな感じになりますね スピードはあので枚数あんまり取りたくないなって人は例えば30秒とかにしてねで置くと枚数が少なくなりすぎますじゃあカンもね今30秒だな、ね、400とかだな、うんまあ、F2 って発明ボタだよね、うん、やっぱベランダとはいえども寒いですね。冬はね 左左よりもやや左ってンースの で, ると思います、うん、であのいもしこのたまにね景色ももうちょっと撮りたいなってなったら絞った方がいいです。 F8 にしてみましょうかはいこんな感じでどうですか取り出しましょうかうんまあいいかなうんこんな読んでいいでしょうかじゃあこれでえっ、ー、と設定が決まりましたとしたこのカメラマークが インターバルタイマー撮影っていうのをやります。で、あのー、1点に注意してほしいのは、そのシャッター方式が DS、電子シャッターになっていることと、それからプレイモーシュモードがオフになっていること、長秒ノイズ定義がオフになっていること。はい。インターバルタイマー撮影に行ったら、これ1秒にします。撮影間隔が1秒で無限にしたら、 ね、30分撮ってみようと思います。もうちょっと撮った方いいかな。で、0秒後、はい。こ、ね、スタート。これも撮影開始しました。あとは、静かな駅舎の移動を閉めて、撮影が終わるのを待ちます。じゃまこれも家で待機してようと思います。 撮影してきましたよじゃあ、えー、今からデータを取り込んで実際にここからはパソコンでその合成するところをお見せしたいと思うんですけど今日使うソフトは Windows も Mac も両方に対応しているソフトなんですけどもスタースタックスっていうですねフリーソフトを使って、えー、解説をしようと思いますはい次はですね撮影した素材をですねパソコンに取り込んで、えー 名合成ををするとところをお見せしたいと思い思ますまず概要欄に、えー、スター・スタックスのダウンロード先が URL が貼ってありますのでそこからダウンロードしてくださいで、えー、このスター・スタックスダウンロードとインストールっていうあこれあの私 Google Chrome で開いているのでもしかしたら日本語訳されてるのかな英語ではないと思うんですがはい、まあ、参考までにでこのダウンロード・インストールっていうところをこうやってクリックすると えー、とダウンロード先の URL のとこまで飛びますでまあこれ別にこうやってスクロールしてもいいんですけどね Mac の方は今ビッグサーっていう OS が最新なのでこのスターサックス 0.81MacDMG っていうやつをダウンロードしてくださいで Windows の人はこっちですね Windows32bit および 64bit っていう書いてある ところになります。で、まあ、通常は六十四ビットでいいと思います。これをクリックして、ダウンロードしてください。はい、で、実際、実際インストールされたのがこちらですね。このジップファイルを解凍して、六十四ビットっていう。解凍して、で、このスタースタックスエックス、レ点七一っていうのをクリックして。一番下に行くと、このスタースタックスエグゼっていうんですかね。エックスイっていうのがあります。 クリックしてすべて展開にし、えー、このまま指示に従って、はい、これ解答して、するとこうアイコンが出てきてきましたね。はい。で、これをクリックして、はい。スター・スタックスのために開きました。はい。で、これがさっき撮影したやつですね。撮影したやつです。JPEG と RAW と一緒に撮ったので混在しますね。で RAW の人はまあ画像処理してから、えー、JPEG に書き出して比較名合成を行うんですけども今日は、ねまあ、JPEG だけで撮影した方向けにこのまま JPEG のまま処理する方法でいってみます、まあ、リストをこの右下のアイコンをリスト化してですね、えー、で種類のところをピコッと押すとこう JPEG とローとでこう分かりますからで JPEG の一番上から、えー、これですね JPEG の一番下までシフトクリック押すとこれ全部選択できますのでここからこのスター・スタックスのドロップイメージ・フィアってうところにこうぶち込みます、はい、入れましたねここまでいったらねもう簡単なんですよえっ、ー、とこっちのはい、右側のこの画像を見てみますここにねライトゥンってありますねライトゥンこれが 比較名合成ですよブレンディングのライト、比較名合成ですよと。これがえ単純に重なって線になっていくもの。で、この下にあるコメットモードっていうのは、えっとですね、お尻がちょっとすぼまった感じでえ流れ星みたいに表現できるやつになります。で、まあ、その他いろいろあるんですけど、ここは今日は無視してください。はい。はい、で、次何をやるかというと。 こここにカーソルを合わせるとはい出ましたねこっちに書くでしょうか「スタートプロセッシング」ってのこうやってここのカーソルを合わせると「スタートプロセッシング」っていう言葉ができますあとはこのボタンをまあ、ラ, イライト比較名合成モードにしたらこれを押すだけはいこれでどんどんどんどん線になっていきますお線になっていきますね ここで、えー、となんか星以外のところの光足されてるのわかりますかねこれは途中で私がカーテン開けたりとかおっとお向かいさんが、えー、電気をつけましたねそうするとパサッと入った光とかもこうなんていうの、えー、足されていくわけですね、まあ、比較名なので、えー、それぞれの画像を確認して比較して 明るいところがまあ採用されるっていうことになりますから、一枚でもどっかが明るくなってればそれが採用されるっていうことですね。これであとは待つだけ。はい、これで終了できました。これで。でですね、ここだな。これでオッケーだよって思ったらこのボタンですね。セーブはず。 ってて書いてあるこのボタンを押すとえどこにこの画像をふ保存されますかっていうことが指示されますので、まあ、デ今デスクトップにしますねでこういうファイル名で JPEG で保存されますよということでイメージセーブ出てましたでこれでデスクトップ見るとはいできましたこれが今ベランダで撮った写真ですでこうやってね線にする表現方法を使えばベランダからでも撮影できるとこと ね、でさっきはえっ、ー、とさっきはこれ普通にここが比較名合成モードでやりましたけど今度はそのこのコメットモードでやってみましょうかはいコメットモードをクリックしますこういい で, すでコメットモードをクリックするとここにねこうテールを短くするを短くするのか長くするのかっていうのを調整できるようになりますこれまあこっちにパラメータを置けば 短くできるしパラメータを振れば長くできるとまあ今はちょうど真ん中でやってみますねじゃあこれでえ再度え左上にあるスタートプロセッシングを押しますこのコメットモードをクリックしたのを確認したら左上のこのスタートプロセッシングをもう一回押しますそうすると今度はコメットモードで比較名合成がされますさっきまではただ単にえ線になったのが ちょっと後ろがすぼまったようなねそういう、えー、モードになります今の設定だとこんなに枚数いらないみたいですって何<笑>だろうこれ30枚ぐらいでいいのかな30枚ぐらいで、えー、十分なんだと思いますでこれ不思議とその左下のお家の明かりがだんだんだんだん暗くなってっていうのはえっ、ー、と要はですねその30枚ぐらいを防制して1枚ずつずれていくので古いやつはこう消されていくわけですよ だから、この写真の場合、このデータの場合は、最後の30枚ぐらいをね、えー、使えば、この明かりが入らないデータになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、完成しました。で、これでセーブしたけど、同じこっからセーブをすると。いうことになります。このクリアイメージズっていうのを選択すると全部の画像が消えますんで、 ここを選択してさっきのデータから、えー、最後の30枚ぐらいですか、まあ、こんぐらいにしときましょうかはい36枚だけ取り込んでコメントモードにしてスタートプロセッシングっていうふうにすればあもうちょっと長くてよかったのかな<笑> 今36枚の画像を、えー、コンボジットしています、まあ、最後の方を使えばこのお向かいさんのお家の明かりがね、えー、入んなかったので、まあ、こういうふうにすることもできますでじゃあですねこれちょっとトレールの長さを変えてみましょうか、えー、ロングトレールにしてみますかロングトレールにしましょうはいそうするとどうなるか今度どのぐらいなんだ50枚ぐらいやってくれるのかなこれね さっきよりも長い線になりました。こういう感じで、ね、自分のお好みの長さで、こう後ろをすぼまったような表現ができますよっていうことですね。うん、はい、できましたね。これ、長いトレイルになって、後ろがすぼまっているっていう、えー。比較名合成ができました。まあね、でも。 短すぎるのもなんだし真ん中ぐらいがちょうどいいのかなっていう感じはしますけどね、まあ、これで、えー、とこっちのコメットモードにしていくとどんだけ枚数をとっても、えー、この右上のこの設定パラメータ以上の長さにはなりませんで長いものを描きたければこのコメットモードを外して比較名合成を行えばいいと思います、まあ、これでベランダから えー、比較名星空を撮ることが無事できましたで、まあ私の家そこそこ田舎ですけど街灯っていうか、まあ、家の光が普通にあるところなのでそういうところで撮ってもまあこれだけ写ります。で都会にお住まいの方それこそ大阪府とか東京都とかそういうところにお住まいの方でもベランダから空を撮ればこういう風に星を線で描くことができますので是非トライしてみてください。 はい皆さんいかがでしたでしょうか以上が一応比較明合成の撮影方法になりますで細かい注意点を言うとあのー、今お見せした画像でその比較明合成をしていくとだんだん明るくなるんですよねまあ、画像処理する人は後で補正できるからいいんですけどその画像処理しない人は仕上がりが思ってたよりも明るく仕上がっちゃうのでちょっとアンダー目に撮っておくことをお勧めします まあ、ヒストグラムの真ん中よりちょっと左よりもやや左ぐらいですね。で、撮影した方がおすすめですかね。あとはね、普通に夜景とか撮ってても星空映ってるかどうかって気にしないと思うんですよ。実はね、ちょっとだけ映ってますから。だから、えっ、ー、と、それこそ新宿のど真ん中とか、例えばこの写真、えー、私これ大阪の難波ってところで撮影をしたんですよね。もう大都会ですよ。でそういういい明るいところでも 表現ができるっていうこの比較名合成の撮影方法は街中で撮影した方が私は向いてると思ってて真っ暗な天の川が見えるような場所に行くと星がね映りすぎちゃうんですよこういう感じで映りすぎちゃうんですよ。だからその下の風景の構図が結構どうでもよくなっちゃうんですよね。どちらかととというう天の川が見えるるよよなな真っ暗なところでやるよりは 街中、明るいところで手前に風景を入れて星空を軌跡にするというような感じでまあとは、えー、方角を気にした方がいいですね北に向ければ北極星のぐるぐるが撮れますし東西に向けるとこう真っすぐエリアがありますからで南側は京軸のちょっと上なんでこう何、えー、ですかねゆっくり弧を描くような感じで撮影 で表現がでできるんですけどもあとそのそれぞれの撮影時間の目安なんですけど北を撮影する時北っていうのは地球の回転軸の近くに星が あ, ありますんで動きが星の動きが少ないんですね。ですから北極星のぐるぐるを描く時っていうのはなるべく長く撮影した方がいいです。最低でもね うん1時間ぐらいやった方がいいと思うな1時間以上は撮影をすることを考えてみてくださいで東とか西のそのまっすぐエリアっていうのはすごくね星の動きが回転軸から離れるところなので星の動きがとても大きいところなんですだから30分もやるまで結構な軌跡になりまます本日の動画はここまでになりますどうでした なんかできそうな感じしますあのまあ実際に、ね、星を取りに行くことができなくてもこの撮影方法でそういう感覚を磨くことはできますんで撮影の幅が広がりますあとカメラがもう一個欲しくなるこれやってると何もやることないんですよまあ家でやってる分にはこうやってなんか家でテレビ見たりとかしてればいいんですけどね実際撮影地に行ってこれやると今他にやることなくなっちゃうのでもう一個カメラも買って まあ、これをサブ機にしてね。比較明剛性やりながら、えー、もう1枚でパシャパシャその辺で1枚撮りの写真を撮るっていう風に、えー、複数台使い分けてやった方が撮れ高が上がりますのでもう1個ねカメラあるといいですよっていうのをお伝えしておきますそれではまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけねバイ バ, イバイバイバイバイバイ